こんばんばはネコイユーナです今日はバーチャルモーションキャプチャーにおけるキャリブレーションをヘッドマートディスプレイをかぶったままやる方法について紹介したいと思います。まあ、私のやり方にはなるんですが参考になれば幸いです。早速ースがやり方ですがまず最初にパソコンに向かって普通にマウスを使って えっと、バーチャルモーションキャプチャーを事前に起動しておきます。その後にモデル等を読み込んで、もうキャリブレーションするだけの状態にしておきます。そしたら、ヘッドマウントディスプレイをかぶって、システムメニューを開きます。で まあ、下に丸ボタンが出てると思うんですけどこれをデスクトップ選択するとこんな風に自分のデスクトップを確認することができますあとはこの状態でコントロールパネルのキャリブレーションを押してメニュー選択してトリガーじゃなくてもキャリブレーションボタンをクリックしてそれから横に 時間が5秒あるので比較的問題なくキャリブレーションすることができます。よいしょ。できたかなはい、できましたね。こんな感じで。 セリブレーションしてます。これならね、まあ結構、何回も被り直したりとかしないで簡単にできるし、さっき丸いボールが、まあ、右の上の方でも自分で確認することもできてたので、5秒あれば意外にボタンを押してから、ポーズ取って、カウントダウンして確認するっていうのができます。 今日は簡単なチップスですが、以上となります。どうもありがとうございました。